こちらからオファーもせず、まあ、戦いに飢えてる人たちなんていうんだ<音声>一番強いやつ決めようコンプランス何も関係ないから一番強いやつ決めよう一緒に日本一決めようよいしょ なんか何も言ううこととはないというか思い描いてたものを作り思い描いてたようなリアクションをもらえたっていうのがあそこは確かに手応えを感じましたね、うん、内容もそうだったし結局やっぱりただのつまりなんかこう、うん、なんか大食いの真髄ってあれなんじゃないかなっていうのはあそこでなんか一つ答えは出たんじゃないかなっていうのを思ってます。 出ていただいた方は皆様頑張ってもらって特に印象だったらやっぱ川ザエルかなもう朝の挨拶から一言も喋らないでおいしゃくするぐらいでバチバチに仕上げてきてくれてみたいな感じのモチベーション持ってくれてる人いてすごい嬉しかったなって印象がありつつも複雑っすね第1回から第5回までガオをやってきました今今回は今までのととちょっと違 う, もう分かりやすく言うとこちらからオファーもせず、まあ、戦いに飢えてる人たちって感じかな シンプルに戦いたいた人別に戦う理由は何でもいいんですよ名前売りたいだとかお金が下げたいとか何でもいいんですけどシンプルに大食いで戦いたい人自分の強さを証明したい人に向けた大会になっております内容はラーメンショップっていうお店があるんですけれどもそちらのラーメンネギラーメンになりますね代表的なネギラーメンの60分勝負 記事が2022年9月の30日もしこの動画を見てですね戦わせてくれとか戦ってもいいよっていう人いたらぜひご応募ください縛りなど一切ありませんなので思う存分暴れていただきたい私僕も思う存分暴れるうちの一人です僕はよくこう大食いとかだと 倒すすす標的にされたりするんですけども僕も挑戦者としてで、えっと、出ますのでぜひ皆様で、えー、本物のバトルを繰り広げましょう、まあ、ここで多分一番誰が強いかっていうのを証明されると思うん で, でこのと大会のもう一つの側面としてはもう有名無名関係ないです綺麗汚いも関係ないだし打てでやってないんでだから本当に コンンプライアンス何もかも取っ払って自分が60分でラーメン一番食べれるって思う人だけ応起こしてきてください賞金も何もないし審査の費用も何もないです出演費も交通費もないですだからこそ本当の戦いが見れると思うのでこの大会は強さだけにこだわった大会になりますぜひ自信のあるんだ してくださいなんでこの大会を一番強さが見れるって言ったかっていうとやっぱり60分でラーメンラーメンって攻略がいる食材なんですよね大食いやってる人とか見てる人とか分かると思うんですけど必ずしも 10kg 食べれる人がじゃあ60分でラーメン 10kg 食べれるかってそうじゃない攻略要素が十分ありつつなおかつ時間60分っていうのは後半特に残り10分ぐらいかな大食いの本当に進化が問われる 時間がが含まれているるのののでで本当の意味での一番が見れるんじゃないかなと思っておりますわからないですよ、川ざゆが来るのか、手で木下さんが来るのか、はたまた全然知らない方が来るのかわからないですけど、その一切関係ないです、一番リアルなファイトフードファイトを皆様で作り上げましょう、もうめんどくさいていいから、コンプライアンスとか全部いらない、いらない、毎年そんなにい い, いい、そんなんでいいものできない、できない、できない、ない、きもう一番強い月目よ、コンプライアンスなんも関係ないから。 一丁ずつ決めようワクワクしかしないでしょ何も気にしなくていいんだから全ての不安を取っ払って実力だけを証明するそれがこの第6回かおそらくこの大会に応募してくれた方は俺が一 番, なんでしょ一番だって証明したいって思う人たちだと思うんですなので存分にこれから暴れてほしいです今後のフードファイト会議 我こそは最強だそう思う人こちら概要欄にサムライティングのツイッターの DM もしくはメールアドレスを載っけておりますのでぜひそちらの方にご応募ください今この動画を見て胸の奥がちょっと熱くなっちゃった人一緒に一本一決めようよ待ってるぜね